こんにちは、アブです。今日はですね、脱サラして5年経ったので、人生に必要な、将来必要なスキル2つを、えー、紹介していこうかなと思います。えー、僕自身もともと銀行員として、普通にサラリーマンとして働いていました。で、それから仕事を辞めて、フリーランスになって、で1年目、で、会社を立ち上げてっていう生活をしてるんですけれども、で実際じゃあ、どんなスキルが、 え、人生に必要なのか。改めて5年経ったので、脱サラして5年経ったので、今回は実際に必要だったスキルを紹介していこうかなと思います。超具体的に2つ紹介していきます。えー、僕自身どんな生活をしてきたかっていうと、えー、元々銀行で働いて、その後フリーランスになりました。で、フリーランスの1年目に、えー、大体年収でいくと1200万円の収入になって、そこからすぐに会社を立ち上げて、で、3200万円の月賞、あの年収化になって、今4期目。 次が4期目か。次が4期目になります。まあね、正直お金で全て決まるってわけではないんですけれども、やっぱり、あの、お金って人生に必要じゃないですか。そういったところで、えー、今回そういう紹介をして、で、実際そういうふうなことをした上で、なおかつ人生にどんなスキルが必要だったかっていうのを改めて振り返っていこうかなと思います。で、たった2つ今回紹介していくんですけども、皆さん何だと思いますか 人生においてどんなスキルが必要か、えー、皆さんちょっと頭で考えてもらいたいんですけども、えー、どうでしょう、えー、で実際に皆さんもこれを聞きながら一緒にね考えていっていただければなと思ってます。ではっきり言ってね、はっきり言って僕結構いろんなあのことを言ってるんですけどもこれ一般的に言われてるようなこととちょっとね違うかな、全然違うかなということを今回2つ紹介していこうかなと思います。まあ、もう聞いてもらったら分かると思うんですけども、えー、このね 僕の YouTube を見てくださっている方であれば、あなるほどな、こういうふうなことなんだなっていうふうに、絶対伝わると思うんですけども、初めて見ていただいた方にとっては、なんでこんなスキルって必要なのっていうふうに、若干懐疑的に思うかなと思うんですが、正直これめちゃくちゃ大事なんで、今日を見ていただいて、あなるほど、こういうふうになるんだっていうのを理解していただければなと思います。 えー、実際ねやっぱり僕が YouTube やってる理由なんですけどもあの人生って選択肢がいろいろあっていろんな人生があるわけですよその中でも僕みたいなタイプが会社をドロップアウトしてでもそれでも人生楽しく生きてるで会社を作って立ち上げて自分でビジネスをしている人もいるんだなっていうようなこんな人生もあるよっていうのを、えー、僕の YouTube 見てくださってる方にはあのー、示したい紹介したいっていうのがあって僕はやってますよかったらチャンネル登録応援登録をお願いします で、スキルの話なんですけれども、結論から言うと、まず一つ目。一つ目何かっていうと、情報収集のスキル。これが超大事でした。えこんなのでいいのっていうふうに思った方もいらっしゃるかなと思うんですけども、めちゃくちゃ大事です。これどういうふうに使うかっていうと、要は世の中って情報で全て回ってるわけですよ。例えば、どういうことかっていうと、例えばですよ、日常的なことで言うと、例えば明日、雨が降る。 今日雨が降るっていう風に天気予報で言われたりするじゃないですか。そういった時ってどうしますか例えば皆さんであれば、傘を持ったり、カッパを持ったり、雨に備えて洗濯物を入れておくとか、室内干しにしておくっていうような形で対策を取ると思うんですよ。これと一緒で、次の未来に何が起こるかっていうのは事前に情報で知っておけば、自分で対策ができるっていうところなんですよ。だから情報を持っておけば対策ができて、例えば持っていなかった場合、今日雨が降るっていうのを知らなかった場合、も情報がないがために雨を かぶって自分で対処、対処しないといけないじゃないですか。それと同じように、やっぱ知ってるだけで、いろんな準備ができるってだけですわ。で、他の例えでいくと、例えば、 えー、2019 2 2 0 0年タピオカがめちゃくちゃゃく流行りました2019年18年頃から徐々に徐々に増えていってタピオカブームになってタピオカ屋さんがすげえ並んでるっていう状況が2019年ぐらいにあったと思うんですけども今タピオカはどうなってますか多分結構ねいろんなタピオカさんがもう乱立していろんなところでタピオカタピオカタピオ カ, ピオカみたいな形でなったと思うんですけども正直全然並んでないですよね人が並んでなくて今はもうスカスカ状態になってるというような形で今タピオカ屋さんを始めるとしたらやっぱりこれは。 赤字になななるるちょっっと失敗しそううだなっていい雰囲気があるじゃないですかでも2017年16年5年前ぐらいに2019年に、えー、タピオカが流行るっていうのが分かっていれば多分皆さんも今のうちにその5年前から準備をして、えー、出店できたかなと思うんですよ。こういうふうなのと同じようにやっぱり知ってるだけでビジネスっていうのが成り立つし、えー、知ってることをあえて自分で作って、あのー、先取りしておくっていうのも、えー、人生においてめちゃめちゃ重要です。 もっと言うと結構ビジネスって情報戦なんですよ。例えば孫正義さんがよく言われてるようにタイムマシン経営っていう、えー、ビジネスモデルがあるんですよね。これどういうことかっていうと要は海外からビジネスモデルを日本に持ってきて日本で自分でオリジナリティを持たせて、えー、ビジネスとして成り立たせるっていうような取り組みがめちゃめちゃ流行ってます。というか日本って大体このモデルです。えー、例えばトヨタの 車っていうのはあのアメリカのクライスラーっていう車を、えー、持ってきてで分解して真似して作ったっていうのが最初だっていうふうに言われてますし例えば バ, ンバイクバイクホンダのバイクってあるじゃないですかバイクねバイクってもともとね海外から、えー、バイクを輸入してきてで本田壮一郎さんは自転車普通の自転車にエンジンをぶちつけてもう普通ぶっ込んでつけて。 で、それを走らせたっていうのが始まりです。で、ドイツの BMW の自転車、自動車か、あのバイクを、えー、のエンジンをつけてやってみたっていうのも始まりだったりだとか、また世界一になるユニクロ、今ね、あの世界一もうすぐなりそうですよね、ザラを抜いてあの売り上げトップになるっていうふうに言われてるユニクロもだいたいね、あのー、 ギャップアメリカのギャップの SPA っていうようなビジネスモデルを持ってきてザラ、えー、のやってる SPA っていうモデルを持ってきて日本で入らせてベーシック、えー、クローズっていうことで世界にどんどんどんどん発展してるっていうのと同じようにやっぱりいろんなところでビジネスを模倣して持ってくる情報を持ってきて作るっていうのもあるわけですよ例えばこの YouTube もそうですし、えー、マクドナルドコンビニエンスストアもうほぼほぼアメリカから 輸入してきたモデルですそういうふうなことを考えていくとやっぱり情報っていうのはすごいスキルになって情報収集ができるイコール将来役に立つっていうことが言えるわけですよ要するに情報収集ができれば世界を先取りできて日本で先取りをしてビジネスをすることができるフリーランスとしても 活動できるし情報収集、情報を持っておくだけで、よりいい人生になるよっていうところで、情報収集のスキルを一番目に上げてみました。えー、皆さんどうですかねこれを聞いて、ああ、なるほど、ああ、なるほど、こういうふうなのがあるんだなっていうふうなことで、なんとなくは分かったかなと思うんですよ。なんとなく分かったかなと。で、やっぱり知識を得ることによって、より面白い人生ができるというところと、プラス情報を知るだけで、日本の世の中を先取りできるっていう部分をいくと、情報収集しておくだけですごい、 と い, い, いうところで僕はめちゃくちゃおすすめしてますやっぱり情報を知るか知らないか知っておくだけでやっぱ違うんですよねっていうところで1番目に持ってきました次2番目2番目におすすめのスキル何かっていうとライティング力です。これ、ね、多分ね共感してくれる人ねちょっと少ないかなと思うんですけどライティング力これすごい重要です 他のところではね、ライティング力とか言わずに、プログラミングとか英語の勉強とかっていうふうに言われるかなと思うんですけども、ライティング、これね、やっぱね、めっちゃ重要です。例えば、ブログ書いたり、えー、僕でいくと、ブログを書いたりだとか、オンラインサロン向けの記事を書いたりっていうことを毎日やってます。365日、毎日文章書いてます。僕が会社を辞めてからずっと、5年間ずっと続けてることの一つが、毎日文章を書くことです。これをもうひたすらやってきました。 これで何が良くなったかっていうと、要は、文字を書くことによってあの、いろんなスキルに応用できるんですよ。例えば、動画編集の仕事をしますってことになった場合、動画編集も文字を活かすことができます。動画って、やっぱり例えば1分間の動画を作るにあたっても、その1分間を細分化していくわけですよね。例えば、イントロがあって、10秒のイントロがあって、見せたい動画があって、最後締めがあるみたいな形で、分割していくと。 そういうふうな形であの動画を構成していくんですけれどもそれと同じように文章もやっぱり気象転結と言われるような形で文章も構成を作るんですよそういった構成力を身につけることができるのが文章でその構成力を応用できるのが動画編集になるわけですよなんで基礎的なところをいくと文章力文章を書ける能力があれば動画編集も、えー、面白く、えー、伝, え伝わりやすく作ることができるっていうのも、えー、あります 他にも文章を書けることによって、例えばツイッター、今 SNS めちゃくちゃ流行ってますよね。ツイッターも文章です。140字の文章を作って、いかにしてフォローしてもらうか、いかにしてみんなに知ってもらうかっていうのが鍵になるかなというところで、文章力があればツイッターも結構できるようになります。 他にもオンラインサロンやってるようにオンラインサロンで記事書いたりだとかブログで記事書いたりウェブサイト作ってコンテンツマーケティングやったりだとかオンドメディアっていうのが流行ってたりだとかしてウェブサイトで自分の情報をアップしてプロフィール作ったりポートフォリオ作ったり会社の紹介文を作ったり会社を広める広告を作ったりっていう形でいろんなところに応用できるんですよねこれがすごいおすすめでライティング力をつけるっていうのはめちゃめちゃいいスキルかなと思ってます 例えば、じゃあ、それがどういうふうに収入につながるのかっていう話なんですけれども、僕の場合、えー、ブログを作ってますと。で、そのブログでどれぐらいの収入になったかっていうと、一、えー、記事、たった1記事だけで2000万円の収入になってます。これが、えー、結構ね、鍵になってるんですよ。まあまあ、意味がわからないかなと思うんですよね、知らない人からすると。どういうことかっていうと、えー、僕がよく紹介している、えー、英語上達完全マップっていう記事があります。 をやってみたっていう記事があるんですけども、そこで英語の勉強方法を9ヶ月どのようにやってきたかっていうのを、もう事細かくまとめた記事があるんですよ、ね。で、1ヶ月目にこのテキストやって、2ヶ月目にこのテキストを参集しましたよとかっていうことをひたすら書いてる記事があるんですけども、そこから収入が累計で2000万以上上がってるという形です。これ面白いですよね。ただのブログですよ。ただのブログなのに収入がある。これを作れるような時代になっていると。 で正直、あの、ね、広告のビジネスモデルを知ってる方で言えば、えー、Google の広告でそんなに収入ないよとか、アフィリエートでしょうっていうふうな形で見てる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、正直そういう形ではなくて、より面白く組み替えてビジネスを作ってます。この、そのビジネスの方法だとかっていうのは、オンラインサロンで、えー、よく紹介してるんで、よかったらオンラインサロンを覗いてみてください。もう正直もうめちゃくちゃ面白いわけですよ。こういう形で、えー、ビジネスを知るとか、ビジネスの情報収集、 情報を持っておくだけで、こういったことでビジネスもなるし、ブログもビジネスになるし、ツイッターも SNS も仕事になるっていうような時代になってますと。いうところで、今回2つ紹介してみました。1つ目何だったかっていうと、1つ目は情報収集のスキルと。 いうところです情報を持っておくだけでやっぱり世界が変わってくるんです世の中の見え方が変わってくるわけですよね。僕がこういうふうに YouTube やってるのも、えー、情報をアウトプットして情報を皆さんに提供したいなっていう思いがあったりだとかあとは、えー、僕みたいな会社でね会社員として仕事をしてたんだけどあいまいち合わないなとかもっと違う生き方があるんじゃないかなっていうふうに、えー、悩んでたりあの 苦, し苦しんでたりする人もいるかなと思いまして。 そういった人たちの助けになればなと。もう一つでも、ちょっとでも、ちょっとでも、こういった生き方があるよっていうのを提供したくて、YouTube やってます。そういったところで、やっぱり情報を発信していくことの面白さだったりだとか、知るのも、やっぱり情報収集のスキルがあってからこそ、インプットがあってからこそ、アウトプットができるっていうところで、やってると。すごい、やっぱりね、やると面白いんですよ。まあまあ、いろんなね、コメントとかあると思うんですけども、そういったところでも、 こういう意見もありながらとかっていうのを試行錯誤しながら自分でアジャストさせていくっていうところでデータを見ながら分析したりだとかっていうところに繋がってくるんで情報収集のスキルはすごい商法、えー、的なところでもう一番必要からというところで1つ目、えー、将来使えるスキルの1つに挙げてみましたで2つ目は何だったかっていうとライティングのスキルでライティングをやるともういろんな仕事に活かせるよというところですよね、えー、特にあ1つ言わせてたんですけども1つ、えー、ライティングでおすすめだった ことは営業の文章を的確に書けること。です営業の文章を的確に書けること例えば、メールで自分のスキルをあの仕事としてね、営業をかける時。例えば、僕があの YouTube でこんな動画を作ってますと。で、こういう動画を作ってるんで、えー、御社のサービスとマッチして仕事になるんじゃないですかっていうような形で営業文章を書くとします。そういったところでいくと、えー、文章を書けると、やっぱり制約率、コンバージョン率、 営業の件数が取りやすすいんですよねやっぱり100分の何パーセントかしか返ってこないんですけどもその中でも制約しやすいっていうところをいくと営業の文章を書ける文章力があれば営業の成績も伸びるというところで、えー、ライティングスキルを上げてみました実際ねやっぱやってみると面白いんですよライティングだから僕も5年間続けてるんですけどもそういったところで、えー、ライティングをやると、えー、より 仕事が取りやすくなるかなというところで2つ目のスキルとして挙げてみましたいかがだったでしょうか多分ねこれちょっと共感してくれる人もいるかなまあまあいてほしいなと思いつつも本質的な部分で今日紹介してみました、えー、僕もねいろんな、あのー、職業のいろんな資格を持ってるんですよ例えば簿記、えー、だとかマイクロソフトの資格だとか秘書検定とか持ってますしトイックも持ってるし、えー、800 ぐらいっったかな持ってるし、えー、と 銀, 行の銀行の業務検定だとかもいろいろ持ってるんですよ。証券の外務員の資格だとか、えー、財務、税務、法務だとかっていうような資格もいろいろ持ってる中でも、やっぱりこの2つがめちゃくちゃメインだったんで、えー、紹介してみました。やってみるとね、わかるかなっていう感じなんですけども、よかったらやってみてください。えー、僕のチャンネルはこうした スキルの話だとか会社を辞めた後にどういうふうな仕事をしてるかっていうのもアップしてます。よかったらチャンネル登録お願いします。またあのオンラインサロンでね、えー、こういった会社を辞めた後に仕事取れないなっていう人だとか仕事をやりたいけどどういうふうにしたらいいかわかんないなっていう人と一緒に仕事シェアができるような場所を作っていこうとしてます。えー、今だいたい100人ちょっと少ないかなっていうぐらいの人数なんですけども 今みんなでやってるんで、よかったら概要欄から飛んでいただいて、オンラインサロンチェックしていただいて、実際入ってみて、まあまあ980円しかかからないんで、そういったところで試してみるっていうのもいいのかなというところで紹介してみました。一緒に仕事したい方、ぜひぜひあの概要欄から飛んでいただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。